みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹田でございます。今回はパナソニックさんのスマートビエラのプロモーションで使った曲というか、フレーズというか、そんな演奏を解説させていただこうかなと思います。ご覧いただいてわかるとおり、アコギでスラム奏法を使ってやっている演奏なので、アコギじゃないとちょっと厳しいかなと思います。エリキギターでもできなくはないんですけれども、かなり難しいというか、やりにくいと思うので、アコギを用意して練習をしてみてくださいませ。 そして、何気にすごく難易度が高いので、あのやってみたいなと思う方はです、ね、少し気合というか、ガッツというか、この根性を蓄えてチャレンジしていただけると嬉しいなという感じです。そして、またこういう楽譜をです、ね、今回も用意しておりますので、できればそのプリントアウトをして、お手元に用意をして、この動画をご覧いただけるといろいろスムーズに理解ができるかなと思いますので、ちょっとお手数ですが、よろしくお願いいたします。 それで、初めて今回スラム奏法をやるという方はです、ね、ちょっとこの動画の解説に入る前に、僕が前に上げた初めてのスラム奏法というアアココギギを・・じゃないや、い初めてのスラム奏法という動画をちょっとチェックしていただきたいんですよ。そちらのほうで、基本的な叩き方とか、ストロークの仕方なんかを解説しておりますので、まずその辺の動画で、基本を身につけた上で、この動画に戻ってきていただけると、かなりスムーズに理解ができるかなと思います。 ちょっとこれまた時間がかかってしまうんですけれども、めんどくさいかと思うんですけれども、ぜひそんな感じでよろしくお願いいたします。ということです。では、前置きはそんな感じでフレーズのほうに入っていきましょう。とりあえず、楽譜でいうと、この上段のパートが僕が弾いているパートで、下段のパート が, 皆さんが弾いてい皆さんに弾いていただきたいパートという感じで割り振りをしているんですが、とりあえずその下のパートを弾くことを前提で進めていってみましょうか。えーと まずはこんなフレーズですね。<音楽>こんなの、えー、やってみましょう。まずです、ね、この右手の基本のストロークをちょっと練習していいですか<笑>練習していいですかとダメと言われても困るんですけれども、とりあえず練習しましょう。全部で8個の手順があります。 1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8。こんな感じのやつ。まず、1でドスンとともにダウンストロークをします。で、2でアップストローク。僕は人差し指でやっていますけれども、まあ、人差し指でも親指でもどちらでもいいです。1,2,3 で, でダウンストローク。で、4で親指でアップストローク。ここは必ず守っていただきたいです。 1,2,3 までは適当でいいんですけれども、4は必ず親指アップストロークという感じです。1,2,3,4、1,2,3,4、1,2,3,4。とりあえず、これをずっとこう繰り返してでも、その手順を間違えないように練習していただけるとよいかなと思います。で、後半の5からが、えー、と叩いて、5、6はかき上げる。 アップストロークっぽい感じなんですけれども、どっちかというと、叩いた指をこうかけ上げる感じで6をやってください。で、7はダウンストローク、8はアップストローク。こんな感じです。5、6、7、8。5、6、7、8。5、6、7、8。で7とか8とかのダウンストローク、アップストロークに関しては、別にどの指でも大丈夫です。お好きな指でやってみてください。 そんな感じで全部つなげると、1、2、3、4、5、6、7、8。こんな感じの手順になりますので、まずこれをマスターすることを目標としたいです。でも、これがうまくできれば、もうほぼできたようなもんですね。 えー、と実際にフレーズのほうに入っていきますと、ところどころでその手順を抜くんですよ。例えば最初はこんなパターンですけれども、さっきの手順の2と8を抜く感じですか。えー、とまず1でドンといたら、2のアップストロークを抜いて、3、4、5、6、7で8がない、8のアップストロークがない感じ。 こんな感じでこの、ね・との・な ん, ていうんですか。手順を抜いていく感じで弾いていけば、もうほぼ最後までいける感じです。ちょっとフレーズやってみましょう。まず、このコードを弾いて、タタ タ, タッ、で、オクターブで止める。で、その次、1の手順をしながら、オクターブを弾いてスライドします。それで、2を抜いて、3、4、5。 その次の小説も同じ感じです。でも、一番最後のこの音。このドシャープの音を弾くときだけ手順5が変わりますよね。さっきまでの5はその、叩いたらずっとこのままベタッとくっつく感じだったんですけれども、この最後の4フレット、ドシャープのオクターブを弾くときだけは、 この叩きつけるような感じで、叩きつつ弦を鳴らすって感じでしょうか。で、これで5、5をやって、えっ、ー、と、6がなくて、7、8で筒を入れると。そんな感じです。ちょっと2小節通してゆっくりやってみます。 それ で, で、3小節目は全く一緒・一緒・ん3小節目は1小節目と全く一緒で、それで、4小節目は2小節目のちょっと音の変化が現れている感じですかね。<音楽>このフレーズが。という感じで、その左手がずれるだけという感じです。右手の手順とかは全く一緒。<音楽>こんな感じです。 ただのこれをひたすらこう繰り返して習得をしていただければなという感じです。ちょっとそのままチャクチャクッと B セクションのほうに行ってみましょう。B セクションのほうだと。<音楽>まあ、こんな感じで、またオクターブでパッセージを弾いているような感じです。最初の手順は2度3を抜く感じかな。2度3と8。1、2、3、4、5、6。 フレーズにやります。この人差し指とかで、ね、うまくこのミュートをしておかないと結構いろんな解放弦が。なってしまうので、ミュートをしっかり行うように気をつけましょう。それで、B セクションの4小説目でちょっとコードというか和音が出てきます。こんなやつですね。 でも、このところも特にその手順が変わるわけではないので、右手でストロークを押しながらミュートをしっかり行って、運習をすれば大丈夫です。それで、その後もまた同じようにフレーズを弾いて、でその次、コードですね、また。 Am7 から Bm7 に切り、それで Cm7 はスライドするような感じで、それで B7。こんな感じです。でも、右手は常に一緒という感じでしょうか。ちょっとこの、ね、ミュートするのが難しいんですけれども、この辺までは割と普通にできる範囲かなと思います。それで、楽譜でいうと3ページ目。 えっと、一番最後のこのユニゾンでどこすか、どこすか叩いている部分ですね。<音楽>まあ、こんなフレーズの部分。ここが多分今回の曲というか、このフレーズの中で一番難しいところかなと思います。えー、順番にやってみましょう。まず1小節目。B、ドスンって音を出して、S はこの高い音。ドン、パ、で・・・ 小文字の G は左手のこのゴーストノートです。ドン、パッツ、パッ ツ, パッツ、ド、パ、ツ、ツ。ドン、パ、ツ、ド、パ、ツ、ツ。で、パ、ツ、ド、パ、ツ、ツ、パッツ、パッツ。こんな感じの手順です。ゆっくり、えー、まず体にこ の, 手順を締め込まこの手順を締め込ませたいですね。 感じです。左手のこのゴーストノートがダブルで来るのはちょっとしんどいんですけれども、えー、頑張ってテンポを上げてもリズムは崩れないように練習をしましょう。こんな感じです。それで、二小説明。ドッツ、パッツ、パッツ、ドッツ、パッツ、パッ ツ, パッツのあと、3連符が入ります。中指とか薬指でこの辺を叩いて、 親指でこの辺を叩いて、ゴーストノートを入れる。そして、ゴーストノートを入れたら、パンに行くと。ドツパツパツ、たかたこんな感じです。で、この S が来たら、 こんな感じの手順ですね。I はと人差し指のことを指しているんですけれども、僕は、まあ、人差し指でアップストロークをしている感じですかね。ッッッッこんな感じです。2小節目をもう一回やってみると、こんな感じ。それで、3小節目。 こんな感じの手順です。ドッツ、パッツ、パッツまではよいとして、ここから3連符が入るんですよね。えっと、中指とか薬指、もしくは人差し指でダウンストロークをして、親指でダウンストローク。ワン、ツー。で、親指でアップストローク。スリー。この3つの手順をひたすら繰り返す感じです。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。 3連符のパターンをつくつくくと3回やってパ、パンにたどり着くと。こんな感じです。で、パンといったら、今までの手順と一緒で、5、6、7、8という感じですね。で、最後はダウン、アップ。 でパッといったら、ドンとともにコードを弾くで。一番最後はコードとともにまたドンを叩くと。<音>こんな感じです。作っちゃんとで。ここの B、弾くよとか出しにくければ、ここは入れなくてもいいかなと思います。<音>こんな感じで。 普通この書き鳴らすだけでも OK かなと。余裕がありましたら、こっちも入れてみてください。僕もここはちょっと難しいので、少し曖昧な感じですね。一応、意図としてはこれをこうやろうと思っているんですけれども、あんまりうまく鳴らせていない感じなので、まあ、どっちでもいいかなと思った次第です、まあ。鳴ったほうがかっこいいかなとは思いますけれども。そんな感じです。えーちょっと最後の ユニゾーンの部分を押さしてくれてみましょうか。まず、ドンが来て、<音楽>こんな感じです。テンポが上がってくると、ね、この左手 の, このゴーストーンとかは何気にしんどいんですが。 頑張って習得をしてみていただければという感じでしょうか。うん、そんな感じです。で、まあ、この今は下段のパートのほうの解説をしましたけれども、まあ、上段のパートに関してもほぼ同じようなものなので。 えー、と下段ができれば、上段も余裕でできるかと思います。まあ、そんな感じで、えーと、僕の動画と合わせてみたりとかするのも認めますし、もしスラム奏法がなかなか得意な友達がいたら、その友達と一緒にです、ね、この合わせるというのも面白いかなと思いますので、まあ、いろんな形で使っていただければと思います。そんな感じです。結構難しい内容だと思うんですけれども、えー、その辺はガッツで乗り切ってみてくださいませ。それでは、まあ、解説は以上になります。 頑張って練習をして、習得をして、えー、僕と勝負というか、対決ができるように、セッションできるように練習をしてみてください。それではまたまた、えー、いつかお会いする日まで。さようなら。<笑>